はいこんにちは舞妃ですえっ、ー、とこの八重桜まつり本当に久しぶりに参加させていただきました桜の花どうしたかなと思ったんですけどまだ残ってて本当に良かったですえっ、ー、と野球界ではあの大谷選手がね二刀流でとても活躍されてますがうちにも二刀流がいます はい手を挙げてます<笑>このジリューという曲は踊り子で参加させてもらってますはいでは、うん、と2曲、あのー、オリジナルあるんですけども一番最初に作った時の流れと書いてジリューを踊らせていただきますはい踊り子気をつけレよろしくお願いします 何、yeah. yeah. ありがとうございました。